今回はたった一種目で体幹が鍛えられて全身のストレッチができるエクササイズを紹介していきますたったの30秒です動画を見ながら一緒にやってくださいはいみなさんこんにちはタートルです 今回ですね、たった一種目で全身ストレッチができて、しかも体幹が鍛えられて、いいとこづくしのメニューを紹介していきます。なかなか一個ずつストレッチって面倒ですよね。体幹鍛えると言っても、少し辛いだけで腰が重たくなりますよね。今回は辛くなく、適度に息が上がって、全身が使えて、体ぽっかぽか、代謝がアップできるメニューになってます。一日、 一回目標としてやってみてください。右左行うので、各30秒合わせて1分になります。膝をついて行いますので、硬いところはちょっと難しいです。タオルを敷くか、柔らかいところの上でやってください。それでは紹介します。はい、スマートフォンは見えるところに置いてください。そして、ランジの体勢を作ります。後ろ足はつま先ではなく足の甲です。ここから重心を前に持っていきます。床をしっかり踏んでください。 その時にお腹と前ももを伸ばします同時に両手で手のひらで風を前に送る感じで手を動かして手を返して背中全体をストレッチしながら前足で前屈をして同じように前に風を送る感じで動きますこれだけでも結構バランスがいります体幹も鍛えられますので一緒にやってくださいこれ左右30秒ずつです ペースは任せます意外と早く動いてしまうと後ろに戻った時の前屈を忘れてすぐ前に行ってしまうのでそうならないようにちゃんと1個ずつ動いてくださいそれでは30秒いきましょうスタートここかーときく、はあ しっかり入ってくださいこれだけでね結構体がねふっくらになりますあと少しです<笑>よーし OK 反対も同じようにいきますスタート 体を反らしてる結構ね右左やりやすさが違うと思いますこれ毎日やってたらね左右のバランスもよくなってきますんで<ス><ス>よ し, よし OK! お疲れ様でした。左右やってもたったの1分。全身使えてるんで、手頃でね、めちゃくちゃいいですよね。まぁ、あ、ちょっと体温まってくるんで、お風呂上がりにやっちゃうと、また汗が出るかもしれませんが、やっぱりストレッチっていうのはお風呂上がりがおすすめです。体が柔らかくなって、血流が良くなって、代謝が上がったりしますんで、こういった全身を使えるストレッチ、何度も動画を見ながらやってください。頑張ってやってみたよ。これくらいで良かったよ。とか、なんかあったら感想で教えてください。グッドボタンもお忘れなく、各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てま なってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。